フジがやってるいろんなルーティーンを今から紹介していきます。えっと、コロナ後になって働き方めっちゃ変えましたよ、私。で、まあ、この動画見てる人で、フジはすげえこう、スポコンで寝ずに仕事をしてると思われてる方、まあ、確かにそういう一面もありますけれども、今私がすごいやってるのは、朝に自分の体のトレーニングとかワークとか、えーまあ、マインドフルネスとか食事療法とか、大体ね、3時間毎朝絶対やりますね。はい、3やります。はい。で、毎日9時に寝て5時に起きます。 っていうルーティンを完璧に確立させました。で、食べ物は、えー、私は肉と魚お酒、自分の頼りに詰めたものは一切取らないです。で、えー、っと。自分専用のいろんなあのサプリメントだったりだとか。あとはその自分専用の生薬、えー。もしくは薬膳療法みたいなものもめちゃくちゃたくさん今。今自分にカスタムしたものを。 あのーまあ、持ってるわけですねなん、まあ、でかって言ったら、まあ、そこまでやっぱりあの、ね、コロナ後になって時代が変わったって思ってるし自分のやっぱり疲れ方とか回復の仕方とかをねすっごい注意しながら見るんですね。でやっぱこうやったらあの例えばある NBA のレボロン・ジェームズとかもですけど自分の体に年間1億円かけるんですってで、まあ、私も別に金額は計算したことないですけど、えー、それに負けないぐらいの勢いでお金自分にかけてます。なんでかっって言ったらこの 体、免疫力下がって感染して動けなくなってどの子のってことはやっぱ避けたいし、あとは大事な家族と、えー、従業員スタッフ、えー、自分の弟子を守るためにやっぱりそういう選択肢を取ってるわけなんですね。なんでやっぱトレーニングにかける時間とか食事療法の注意点、あと免疫力下げないための工夫とかはむちゃくちゃやってます。はい、むちゃくちゃやってるんで、えー、そのもしこの動画見てる人とかでその装備がないとか、 もしくは、あの今まで何も対策せずに、まあ、コロナ終わるから、えー、全く同じようにいこうっていうのは、正直危ないと思いますよ、かなり。でそこに対すれば解決策持ってるか持ってないかによって、どうしますか自分自身が急に呼吸困難になって、保護困難になったらで、精神的な障害がね、コロナ後の後遺症で出てで、それでやっぱり治らないっていうこと普通にいっぱいニュースで出まくってるじゃないですか。そうなったら ど, どうしますか考えたことありますかでそれはやっっぱないいものってい う, ふうに い, ろいろ行政政とかか治はするるもしれないけどあるよでコロナのウイルスなくならってないからねということをやっぱり考えた上での意思決定とか行動そして体調管理のレベルを10倍20倍30倍に上げていくっていうことをやっぱりやっていくという選択をやっぱりこのドクターや看護師の方もしくはやっぱりその医療従事者の方全員がやっていかないと。 この時代やっっぱり乗り乗越えられないと私は思ってますで特にこのコンサルの動画とか治療院系やってる人たちもやっぱり働き方とかも、まあ、思いっきりガッてねハードワーク大量行動する時期ももちろん必要やけどけどやっぱりその一方で休み方回復の仕方は持ってるんですかってことなんですよそれ持ってたら行ってもらっていいと思いますよガンガが行動してもらっていいと思いますけどやっぱ睡眠時間食事療法回復の仕方のいろんなツール持ってなくてやるのであればもう時代は変わってますよねで変わってることはやっぱ分かった上での 戦略を取らないと大変なことを、ね、やると私は思っているし、じゃあその対策にまず、えーまあ、1年間対策することにまず準備をした治療院とクリニックとね、もしくは何の対策もせず昔のままやった、やり続けているところ、瞬間的にそれは最初ね、同じままでやってる方がね、行動時間長いからいけるけど、じゃあ5年後、10年後どっちかが使ってたら対策していた方がこう絶対抜かすんです、ね、抜かしてばーって、ここで途中で落ちて、登っていくというふうな違いの仕組みは私は出ていると思いますので、やっぱそこをいかに。 経営判断頭で判断してどういう方向性でやっていくのかってことができる人が勝つと思うので是非体を整えるということをもう一回あの治療院経営者とかクリニック経営者の意思は見直していただければと思ってますではえー、以上になりますのでまた会いましょうさよなら